皆さんこんにちは。前回、ジュンベリーの剪定についてお届けしましたが、その時に言い足りなかったことについて、今回はお伝えしたいと思います。前回の動画の前半でお届けした現場に先日行ってまいりました。9ヶ月経って、前回切った部分がどうなっているか確認しながら、今回の剪定をいたしました。 今回の動画で特にお伝えしたいのは、胴吹き枝を取り除くタイミングを遅らせてしまい、だいぶ太くなってからこれを抜くと、木がどのようなダメージを受けるかということです。昨年の6月に剪定した木が、4月現在このような状態になっていたのをこのように剪定しました。後ほど、今回の主題である ここの部分についてのお話をしますがまずは剪定の様子を部分的にご覧ください枝先にはちらほら花も咲いていますが毎回小さく小さくとおっしゃられるのでこれらも取らざるを得ませんこの部分は 前回の剪定で切った部分ですこの部分ですね 古い切り口の痛みも見受けられますこの部分の枝の痛みが激しいので後で解説したいと思いますまずこの枝を切り戻します 枝先の方を切切りり戻しまますが、まあ、どう切っても柔らかくはなりませんね枝先の花を何とか残してやろうと思うのですがもみじと同じで切れば切るほどごつくなってしまいます道路に面したところなどではどうしても枝先を詰めざるを得ませんのでこのようなごつい不自然な枝ぶりになってしまいます 枝先を切りたくなければ、やはり広いところで育てるしかありませんね切り詰めたくはありませんが この細い枝は残してあげたいのですがこの太い枝の痛みがだいぶ激しいので考えます腐れが下の方に進行しないうちにこの辺まで切り戻そうかと思います この枝はは後でで解剖しして中を見たいいと思まますすやはり芯が少し傷んでますねそれから今切ったこの部分についてなんですが建物側にある幹は将来的には切らなければならない場合があるのでこの青い細い枝は残したかったのですが。 ここの切り方だけのことを言えばあまり良い切り方ではありません。というのはどういうことかというと、このように幹から太い枝、細い枝が出ていた場合、今回はこの細い枝のすぐ上で切りましたけれども、このような太い幹から極端に細い枝への切り替えはあまり良くないのです。このぐらいの太さの枝、概ね 幹の3分の1以上の太さがあればこういうところで切ってもまだ大丈夫なのですが幹の太さの3分の1より細い枝のところで切り替えるとあまり良いことになりませんそれはなぜかというと木は根っこから水分などを吸い上げて葉っぱで光合成をしてエネルギーを作るわけです ある程度の太さの枝があれば、そのエネルギーで、この切り口をカルスで塞ぐことができる可能性は高いのです。しかし、極端に細い枝に切り替えられてしまうと、エネルギーの供給が足りずに、カルスを巻くことができず、枝の反対側の部分が枯れ下がってしまいます。 なので、左のような細い枝への切り戻しはダメで、まだ右の方が良いというか、まあ、左に比べれば右の方がまだ良いということです。左の例ですと、まだこの位置で切った方がまだマシということですね。いずれにしてもこのような強剪定は、どうしてもやむを得ない時にすることであって、あまりおすすめできるものではありません。 こういうい変な枝にはしたくないんですがなかなか難しいですね太い切り口には融合剤を塗って作業を完了しますこの部分は 前回の動画で切った部分のさらに下で切ったところです前回ここで切ったのですが今回はさらにその下で切りましたそれがこの枝です 卵の殻のようなものが付いているのはイラガの眉ですカルスが巻きかけている切り口もありますが幹肌が枯れ込んでいる部分もあります 幹の中心には腐朽が進行していますどのように傷んでいるか割って中を見てみましょう 幹肌が荒れている部分は中も死んでいます白くなっている右側はパサパサで水気がありません この細い枝がエネルギーを供給できたのはこの下側のこの部分だけだったのかもしれませんエネルギーが供給されなかったこちら側はカルスを巻くことができなかったようですここの部分はそれより以前に切られた部分でカルスが巻こうとしていますこういうところでは普及はこの部分でとどまっているはずです このように正しい角度で切られていれば普及は最低限の範囲でどまりますここの部分に普及を止める防護壁がしっかりできればこれ以上普及が進むことはなくエネルギーや水分の供給が行われますいずれにしましても太い枝を切るということは木には相当なダメージがあるということを 分かっていただけたでしょうかあなたで し, し, しかしこういうことが分かってくると木を切ってやるとか剪定をしてあげるとかそういう思い方はしなくなるのではないでしょうかどうか木を切らせてもらうという気持ちを忘れないでください。 実作業と理論との間で悩み続けている私です。ご視聴ありがとうございました。